国立遺伝学研究所の森です、えっと、私の方ではメタゲノム解析について話します。で今日のメタゲノム解析の話は主に Web アプリで解析するよう の, の話をします。まずメタゲノム解析とは何かとか微生物とはどうのこうのということを少し話します。でその上でじゃ実際にメタゲノム解析データをどうやって解析するのかということを次に話していこうと思います。でですのでもう その辺の辺メタゲノム解析の基本とかも分かっているという方は、どんどん資料を先にどんどん見ていっていただければと思います。はい、で今日 の, 対応あの講習会の対象となるものこの微生物と微生物群集を解析するということを目的としたメタゲノム解析です。で微生物でここで言っているものは、主に細菌、なので、原核生物を意味しています。で原核生物からなる細菌群集を対象としています。 でこれらっていうのは基本的にもう目に見えなくてほど小さくて、ですが非常に多様で、例えば人の腸内だったり、あとは土壌とか海とかさまざまなところに多様な分子を構成しています。でこれらの分子というのは、例えばまあうーんと窒素だったり、炭素などの代謝であったり、あとはホストと共生しているような場合ですと、ホストの免疫の獲得等にも非常に重要で役割を担っています。 ただこれらの群衆は非常に重要なんですけれども、残念ながら実験室ではまだなかなか培養することが難しい菌が多いです。まあ、そのため、従来の微生物学の手法だとなかなか解析できなかったとっいう背景があります。そこで、1998年に登場した解析手法というのがメタゲノム解析になっています。これはもう、あり方としては単純で、ある環境中の群衆中の まあ、DNA を丸ごと取っってててきてそれらのゲノムを解読するいいうようよなかなななかり大雑把な手法になっていますで、具体的にメタゲノム解析の話に入る前に、いくつかややこしい語句がありますので、まあ、それらについて解説します。一つ目がマイクロフローラーとかマイクロバイオータ、マイクロバイオコミュニティと言われているようなものでして、これらは主に微生物群集そのものを表しています。 なので遺伝子とかではなくて、細胞そのものを表している場合が多いですね。それに対して、メタゲノムというのは、ある群集中の遺伝情報の相対、まあ、トータルゲノミックポテンシャル語はコミュニティというふうに定義されています。で、一方、このマイクロバイオームという言葉が非常に最近は、あの巷でもよく見に耳にするようになってきていますけども、これはちょっと曖昧な言葉でして、まあ、微生物群衆を表すマイクロバイオータとメタゲノムを両方とも 組んだようななことはなっていますただ、専門的にはこれは一体何を意味するのかというのがあまりきちんとは定義されていない語句になっています。はい、ということで、メタゲノム解析の具体的な話に入ってきますけど、メタゲノム解析と一般的に言った場合は、厳密に言うと1つしか方法はないんですけれども、一般的には2つの手法というのがあまり区別されずに使用されています。で1つ目の手法というのが、このアンプリコン解析、アンプリコンシーケンシングアナリシストと言われているような手法が、 非常によく、これもメタゲノム解析と言われれています。これは具体的に何かというと、環境中の微生物群集から DNA を取ってきて、そこから特定の系統マーカー遺伝子といわれているような、各系統を区別できるような遺伝子をだけをと特異的に PCR で増幅しますで。バクテリア、まあ、細菌を解析する場合というのは、ほとんどの場合、16S リボソマル RNA 遺伝子が使われています。 でこの例えば 16S リボソマアレネ遺伝子の一部の領域だけを PCR で増やして、その配列を NGS 等で読んであげて、まあ、その後、情報解析することによって、ある環境中にどういう細菌がどれぐらい存在するのかということが明らかになるという手法がこのアンプリコン解析になります。で, で, は, ではなぜ 16S リボソマアレネ遺伝子がよく使われるかというと、まあ、16S リボソマアレネ遺伝子はすべての細菌が。 最低でも1つの遺伝子、コピーをゲノム腫に持っています。でさらに、これは別にタンパク質をコードしている遺伝子ではありませんの で, で、機能性 RNA として機能を発揮しますので、非常に保存されている領域というのと、多様な領域というのが結構モザイク上に存在しています。これが非常に重要でして、保存されている領域でプライマーを設計してあげて、で PCR で 増やすとそうすると、保存されている領域の近くにある 多, 多様な領域を配列を読んであげることによって、まあ、そこに禁煙な種とか属レベルでも系統を区別することができるというような手法になる、まあ、非常にいい系統魔化遺伝子の代表例といえますで。これらというのは、もうすでに非常にたくさんの微生物から配列が PCR で属されて、配列に読まれていますので、データベースにもたくさん配列が存在しています。 全長としては約1500ベースぐらのものです。これが非常に、ジロ6スリボソム RNA 遺伝子が非常に系統細カい遺伝子としてよく使われていて、アンプリコン解析といった場合は、ほとんどの場合、ジロ6スリボソム RNA 遺伝子のアンプリコン解析を意味しています。で、ここまでがメタゲノム解析といううちの一つと一般的に言われているので、もう一つがもう真のメタゲノム解析といってもいいようなものです、手法です。これは 英語ではメタゲノミックシーケンシングアナリシストと言われていて、まあ、い別名ショットガンメタゲノム解析とも呼ばれていますこの手法は何かというとアンプリコン解析と違って細菌群衆から DNA 抽出した後に特定の遺伝子だけを PCR で増やすということをせずにもうランダムにいろんな遺伝子の配列っていうのをシーケンスしますでその後にそこからもともとのゲノムだったり遺伝子全長とかを再構築してあげてそこの その細菌群集中にどういう生物がどれぐらいいるのかという情報と、どういう遺伝子機能がどれぐらいあるのかという、存在するのかという情報2つを解析することができるという手法になっています。特定の遺伝子をターゲットに絞っていませんので、まあ、どういう遺伝子機能がどれぐらい存在するのかという情報が得られるというのが、アンプリコン解析と比べたメタゲノム解析、ショットガンメタゲノム解析の点となっていますで。赤字で示していますメタトランスクリプトム解析は、これはまあ、 抽出してくるものが DNA なのか RNA なのかっていうふうの違いです。で RNA を抽出した後にリバース ト, トランスクリプターゼで CDNA 直してあげて、それをシーケンスを読むというようなことがメタトランスクリプトの解析と言われている章になっています。で配列データが得られた後の解析の方法としては、普通のメタゲネム解析とメタトランスクリプトの解析ほとんど変わりはありません。 でここまでアンプリコン解析とメタルショットがメタゲノム解析の2つというのが一般的にメタゲノム解析と言われているものですと説明してきました。両方ともこの情報解析を今回は説明するんですけども、その前に、情報解析をやる前の配列データを得る前に非常に重要なステップがあります。それが DNA 抽出法でして、どういう DNA 抽出を選ぶかによって、当然ながら得られる DNA のにバイアスがかかるかどうかというのが変わってきます。なので、これが非常に重要でして、 d n a 輸出を変な手法を選んでしまうと、後からバイオインファティクスのどう頑張って情報解析をしても、なかなか突っ込みどり行動があるようなデータになってしまいます。ですので、ここは極めて重要ですので、今から説明します。一般的にその微生物だったり、細菌というのは、細胞膜の構造というのが、まあ、細胞膜の構造、あと細胞膜外の構造が多糖類がたくさん含んでいたり、一部、輪脂質の膜というのはちょっと違ってたりしまして、非常に多様です。 あと一部の系統というのは胞子を形成したりして、非常に細胞膜の殻が硬くなります。なので、それらの細胞膜と細胞膜付近の構造というのは DNA の抽出効率にかなり影響していきます。そのため、微生物群集解析用のさまざまな DNA 抽出法というのがもうすでに発明されておりますけれども、どれを使うかによって、どの微生物由来の DNA がたくさん取られてくるかということが結構変わってきます。これはかなり気をつける必要があります。 あとは、最近結構流行ってきております、ロングリード型シーケンサー、オックソードナノコアだったり、パックバイオ等の会社が出しているシーケンサーですけれども、それらのシーケンサーでメタゲネム解析をやるようなことも、最近結構増えてきています。その場合というのは、1本の配列がだいたい数キロベースから、場合によっては数十キロベースぐらいになってきています。だその場合に、 DNA 中層の一部、例えばビーズ破砕法とかで、かなり強烈にあのビーズで細胞を破砕してあげると、DNA、ゲノム DNA も同様に破砕されます。で元の DNA というのは、割と数名があったものというのが、もう数百ベースぐらいずズタずズタになってしま う, うこともあります。そのような場合、ロングリード型のシーケンサーで、たとえ数キロベース以上読めたとしても、元の DNA が数百ベースしかなかったら、まあ、数百ベースしか読めませんので、 自分がどういうシーケンサーを使ってメタゲネム解析をするのかということは気をつけて、まあ、その上で DNA 抽出をも選ぶ必要があります。では、どうやって DNA 抽出を選ぶかということですけれども、注意点としては、例えば土壌だったり、糞便とか、バイオフィルムとか、いろんな環境サンプルありますけれども、ものによっては DNA の抽出。 がかななりりりやりにくいようなサンプルもあります例えば一部の道場のサンプルですと大量に不眠酸というような酵素反応を阻害するような物質が入っていますのであと DNA の 吸, 吸着したような物質ですねこれらが入っているとなかなか普通のキットで DNA 抽出しても DNA が全然取れてこないとな い, っていうことが起こりますですのでそのような場合に、まあ、土壌に特化したような DNA 抽出法だったりというのもあったりしますのでそれら を先行研究を調べたりして適切な DNA 抽出層をどういう環境サンプルから DNA を抽出するのかというのを考えた上で選ぶ必要があります。あとは例えば人の皮膚から DNA を抽出するような場合で人 の, 人の皮膚にも結構微生物いますので実際に見たいのは人の皮膚由来の微生物の DNA を見たいんですけれども 人の皮膚を綿棒とかでスワブして、そこから DNA 抽出すると98、98% ぐらいは人由来の DNA になってきます。それをそのままショットガンメタゲネム解析すると、まあ、人ゲネムは決まってしまうとい う, ようなことになってしまいますので、そのような場合にはどういう手法を使うべきなのかということも、先行研究でいくつか報告がありますので、このようなさまざまな共弱物質が存在するということだったり、ターゲットの DNA が極小量であるかどうかということをき。 気ををけた上で環境サンプル化の DNA 抽出選ぶ必要があります。基本は先行研究を参考にした方がいいです。ふうにも先行研究がないような場合、特殊なサンプルを使うような場合というのは、そこにどういう菌がいるのかというのは、あらかじめある程度目星をつけた上で、例えば現在便利なものが割と売られていまして、あらかじめさまざまな微生物の系統由来の細生きている細胞。 が決まったあり合いで今後されというものがあります。で、これを使ってあげると、どういう DNA 抽出法だと、どういう系統にバイアスがかかるのかっていうのを、事前に調査することができますので、まあ、ご自身が使おうと思っている DNA 抽出法というのが、どれぐらいバイアスがかかるかどうかっていうのを、そのサンプル、環境サンプルを使う前に評価することができたりします。ですので、全く今まで、 使われてなかったような DNA 中枢を使ったり、全く今までの先行近畿がないような環境サンプルを解析するような場合というのは、こういうモ o クコミュニティのデータとかを参照したり、モ o クコミュニティを実際に買って解析したりするということもおすすめです、はい。ここまで DNA 中層について説明し、ちょっと時間を取って説明してきましたけれども、アンプリコン解析をするにしろ、メタゲノム解析をするにしろ、情報解析の部分というのはこれから 主に説明しますが、まず得られた DNA というのがバイアスがかかっていると、アンプリコン解析だろうがメタゲノム解析、どういう解析をして、情報解析をしても、なかなかリカバリーができませんので、まあ、そこを強調しておきました。でアンプリコン解析とメタゲノム解析、利点と欠点というのをここでスライドで説明しておりますけれども、まあ、詳しくは説明しないんですけれども、大きな特徴、2つの違いとして、1つはショットガンメタゲノム解析、一般的にメタゲノム解析と言われているものは、 アンプリコン解析と比べると、必要な計算量だったり、バイオインヒマテックスにどういう手法が必要なのかっていうことが一般的にかなり複雑で、メタゲノム解析の方がバイオインヒマテックススキルが結構求められます。それに対してアンプリコン解析はもう非常に使いやすいツールが充実しておりますので、かなりやりやすいようになってきております。では実際にそのアンプリコン解析のショット化メタゲノム解析について、 情報解析について説明していきます。で基本は、出花をくじくようで申し訳ないんですけど、アンプリコン解析もメタゲーム解析も、ウェブブラウザーだったり、ソフトウェアでマウスクリックのみで解析をきちんと実行するのはなかなか難しいです。というのも、もともと配列データに戻って、各配列の系統値を書いたり、各配列中の 延期訴生を見たりするっていうようなことをしないといけないような場合もありますので、ですので、今後、ご自身でどの程度、このアンプリコン解析やメタゲノム解析を頻繁に行っていくか、その頻度によって、あと重要性によって、ウェブブラウザー上でツール使って済ますのか、それとも自分でコマンドラインとかでソフトウェアをインストールして解析をすべきなのかっていうのは、適宜選択していただければと思います。で、今日は主にウェブブラウザー上で行う解析について説明します。 まずアンプリコン解析の情報解析ですけれども、ステップとしては大体2ステップに、本当は3ステップあって、1つはまず配列データから聞かないアーティファクトだったり、あまり配列解読精度が良くないような配列を取り除くというような前処理を行った後に、そのあと、シーケンスクラスタリングはデノイジングというステップと、タクソニックアサイメントという2つのステップを行います。 でアンプリコン解析の場合ですと、これはもう新型シーケンサーが出る前からも、1990年代からも、このアンプリコン解析が行われておりまして、その時は1サンプルあたりの配列の本数というのは、だい100本から1000本ぐらいと、今から見ると結構かわいいもんなあの配列の本数でした。その場合というのは、どういう解析が行われているかといいますと、基本は全配列をマルチプルアライメントして、 比較すべきサイトを揃えた上で、系統時を推定するっていうようなことを行ったりして、情報解析を行っていました。こうすると、全配列で比較すべきサイトが揃いますし、全配列間でちゃんと距離を計算することができますので、割と正確な解析を行うことができました。ただ一方、新型シーケンサー、まあ、NGS が出た後というのは、 サンプルごとの配列の本数っていうのが1万本から10万本ぐらいになっています。そうするとさすがに全サンプルの全配列を合わせてマルチプルアライメントして系統図を書くっていうような手法は行うことが難しくなってきています。そのため、どのような解析が行われているかというと、各配列間でペアで、全配列じゃなくてペアで1対1で配列を比較して、 どれぐらいいい配列が似ているかとうことを調べます。まあ、それがシーケンスシミュラティーサーチというところですけれどもでその上で一定以上に配列が似ていればそれは1つの種だったり属、まあ、由来だと考えてそれらの配列を1つにまとめて後々 の, の情報解析の計算量を減らすっていうような、まあ、シーケンスクラスタリングっていうような処理が行われています。 こうすることによって、10万本とか1万本とか配列があっても、実際そこに存在する種の量というのはそんなに多くありませんので、数千本とか数百本に配列の数が減少しますので、結構普通のパソコンでも解析できるようなデータ量になっています。こういうアンプリコン解析におけるシーケンスクラスタリングを行う手法というのを、オペレーショナルタクソニックユニットクラスタリング、OTU クラスタリングと呼んでいます。 論文中でもよく出てくる言葉ですね、この OTU という言葉は。た OTU クラスタリングというのは最近、実はあまり使われなくなってきています。OTU クラスタリングは、以前から問題点というのが指摘されていました。基本的に OTU クラスタリングというのは、ある配列とある配列を比較して、一定以上の配列の類似性があったら一つにまとめるというような処理を行っていきます。で例えば、16S リボソマル RNA 遺伝子ですと、 配列類似性が 97% とか 94% とかで配列をクラスタリングしていきます。で一般的には 97% の配列類似性があると、まあ、同種だと考えて配列をクラスタリングするということをしています。そうすると、この図のように、この赤が各クラスター、各 OTU の代表配列で、緑が各 OTU のメンバー、つまりは この代表配列から 3% 以内の配列の違い内に収まっているような配列とします。で、この青が各 OTU の範囲を表していて、まあ、3% の配列の違いの半径になっていますね。で、例えばこっちのこの円の中は非常に分かりやすくていいんですけども、問題がこの黄色の円とかの配列があった場合とかですね。ペアで 配列を比較して距離を出していきますので、そうすると、こっち側のこの赤の代表配列とこの黄色は 3% 以内の配列の違いであるにもかかわらず、もう1個別の代表配列、このもう1個の赤の配列とも同じように 3% 以内になるっていうようなことがよく起こります。というより、ほとんどのデータでこういうことが観察されます。 でこうなった場合に、じゃあどちらの、この黄色は、左側の赤な の, のか、右側の赤のクラスターに OTU に属すべきなのかということは、かなり厄介で、動画もあっても、それはどちらに属すべきかというのは、きちんとは決まりません。なので、一律の例えば 97% とか 94% というような配列類似性で、まあ、この OTU クラスタリングというのをする限り、所属が曖昧な配列というのはど う, どうしても出てきてしまいます。そうすると、もともと やりたいことというのは、ある程度同じ種類だったり、同じ種だったり、同じ属由来の配列を一つにまとめたいという作業だったわけですけれども、この黄色がどっちの種に属しているかどうかというのは、実際のところ、場合によりきりですので、この所属外向の配列が出てきた場合に、OTU クラスタリングで代表配列しか基本的には解釈しませんので、これ、黄色の配列はあったとしても、 最終的にこの赤の配列のセットにまとめられてしまいますので、もうこの黄色い配列がほぼなかったことになっちゃうような感じになります。なので、この OTU クラスタリングというのは、所属外向に配列が出てしまうという問題点がずっと指摘されておりました。まあ、そういう問題点がありましたので、ここ5年ぐらいで新しい手法が出てきています。このデノイジン側のデレプリケーションと言われているような手法です。これ をやってくれるようなツールがダダツーっていうツールだったり、デブルアーっていうツールだったり、他にもいくつかありますけれども、これは OTU クラスタリングとは少し違ったやり方をしています。どちらも配列を一つにまとめて、ある程度配列の量を減らすっていうことを目的としているんですけれども、OTU クラスタリングは 97% とか 94% みたいな配列の類似性がある程度離れある程度近い配列を一つにまとめるという。 やり方でしたそれに対して、デノイジングだったり、デレプリケーションというようなやり方は、もともとの最近群集中のあ 16S リボソモアレネ遺伝子の配列というのは、シーケンスエラーもなければ、非常にきれいな配列になっていますで。これをクラスタリングするのは結構簡単です。ただ一方、シーケンサーで配列を読むと、どうしてもシーケンシングエラーというのが生じてしまいます。 シーケンシングエラーというのは、本来、群集中には存在しないような配列というのがたくさん出てきるということを意味しています。そのようなシーケンシングエラーがたくさん出てしまうので、o t クラスタリングというようなこともしなければいけなかったんですけれども、ではそのシーケンスエラーというのが起こる、どういうサイトで起こりやすいのかだったり、どういう頻度で起こりやすいのかということを統計的にモデリングしてあげて、その上で シーケンスエラーっぽい配列っていうのを全て除外したり、別の配列にまとめてしまうということを行 う, うのが、一般的にデノイジングと言われているような処理になります。これは昔は結構やることが大変だったんですけど、今だと、効果不効果、使われるシーケンサーの会社だったり、使われるシーケンサーのタイプがもうかなり限定されてきていますので、そうすると、このシーケンサーごとにエラーの入り方が結構違うんですが、シーケンサーのタイプがもう かなり限定されてきてきいますので、エラーのモデリングのやり方も割と単純になってきていますのでこういう手法が使えるようになってきていますで。そうしてデノイジングをすることによってシーケンスエラーを可能な限り減らした後にその後は1ベースでも配列が違っていればは別の系統由来と考えるようなやり方、まあ、それがデレプリケーションですね。オーディオクラスタリングの場合ですと数パーセント配列が違っても 同じ配列だと考えて、1つのクラスターにまとめました。ただ、デリプリケーションですと、もうエラーはすべて取り除いているというのが前提で、1ベースでも配列が違っていれば、それらは別の配列だと考えて、1つにはまとめないというようなことをします。別の言葉で言うと、完全マッチで配列をクラスタリングするというようなやり方になっています。こうすることによって、所属が曖昧な配列が原理的に出てきません。 ここが OTU クラスタリングと違うところですね。そうして、デノイジングデレプリケーションをした後の配列の完全マッチクラスターというのを、アンプリコンシーゲンスバリアント、ASV であったり、ESV、ゼロラディウス OTU、ZOTU などと呼んで、OTU とは区別しています。で、論文とかで、実際にマイクロバイオム系の論文を読んでいた場合も、ASV だったり、OTU だったりいろんなことが出てきますので、どちら を意味しているのかということは、よく区別した上で、論文を読んだり、自分で論文を書いたりする必要があります。最近は OTU と比べても ASV が非常によく使われるようになってきていますので、この2つは区別できるようにしておいてください。で、まあ、ちょっと時間をかけて、このシーケンスクラスタリングとデノイジングっていうステップ、まあ、どちらかを使うかっていうところがありましたけれども、まあ、それを説明してきました。 どちらを使うにしても、どのみち目的としては、たくさんある配列で、分集中で多い系統由来の配列っていうのは、当然ながら似た配列がたくさん出てきますので、それらの配列を1つにまとめるという作業をしてあげることによって、後々の計算量を減らすということが目的でした。こうして計算量を減らして、OTU か ASV にした後の配列データを1個ずつデータベースに対して、 系統を、まあ、配列類似性検索というのを行っていってあげて、まあ、系統を推定するとい う, う処理がタクソノミックアサイメントになります。では、どのような配列データベースに対して検索をするかというと、まあ、16S リボソム RNA 遺伝子だけを専門に収集して、系統分類もの独自につけているようなデータベースが有名なところで今3つ存在しています。シルバとグリーンジーンズと RDP という3つが。 今よく使われていますこれらはもともと DDBJ だったり NCBI にそれぞれ 16S リボソム RNA 遺伝子と系統名が登録されているものを各データベースの構築者がそれぞれダウンロードしてきて自分たちで系統名を付け直して配列を整理して公開しているようなデータベースになっています。ですので非常にややこしいことにこれら3つのデータベースで系統分類のやり方が違っています。 もともとは同じ、完全に同じ配列だったとしても、それらの名前、俗名とか種名が結構違っています。非常に厄介なんですけども。ですので、まあ、シルバーで系統アサイメントした結果と、グリーンディーンズで系統アサイメントした結果というのを、合わせて1個の論文で比較解析するということは基本的にはできません。必ずその論文中で系統アサイメントをするような場合には、どれか1つのデータベース、 に対して系統アサイメントをするということをしないと、同じ配列だったとしても系統名が違うというようなことが起きて、あとで結果を解釈するときにものすごく苦労しますので、そこは気をつけたほうがいいですで。現状、じゃあ、どのデータベースがよく使われているかといいますと、このラストアップデートの日付を見ていただけますと、例えばグリーンジーンズというのは、もう更新はされません。これはウェブサイト上で、彼らのウェブサイト上でもう更新はしないと明言していますので、昔は非常によく使われていたんですけれども、 もう現在はかなり使われなくなってきていますので、今後、グリーンジーンズを使うのは避けたほうがいいです。で一方、RDP というのは、アメリカのグループが作っているデータベースですけれども、ここも更新が結構、この5年ぐらい止まっています。ただ、更新は今後もしていくということは開発者が言っておりますので、使い続けるのもありだとは思いますが、現状使うのであれば、シルバーをお勧めします。 ここも2、3年更新が止まっていたんですけれども、最近また更新をし始めましたので、ライセンスも昔は商用利用ができなかったんですが、まあ、商用利用としようとするとお金を取られるということが、というライセンスになっていたんですけれども、この数ヶ月前に c c b y にライセンスがなりましたので、非常に使いやすいデータベースになっています。ですので、個人的には 16S リバースモ RNA の遺伝子配列のデータベースとしては、シルバーを使うことをお勧めします。 16S リボソナルの遺伝子の配列データベースに対して、先ほどの OTU だったり ASV の配列を、ブラストなりいろんなツールを使って配列類似性検索をしてあげると、そうすると、どういう系統がどれぐらい存在するのかっていう情報が、なんで、系統組成とわれているような行列データが出てきます。通常は属だったり種の組成というのを出すことが多いんですけれども、それをじゃあどうやって解析、サンプル間で比較するのかというと、ここはもう、 あまりアンプリコン解析にこだわる話ではないんですけれども、たくさんの統計手法、一般的な例えば、主成分分析だったり、多次元尺度構成法とか階層的クラスタリングなどのいろんな手法が、この一般的な行列データに使えるような手法ですね、がもう使われていますので、まあ、それらの手法を使うというのが、R とかを使って、それらの手法でサンプル間で比較するというのが一般的です。あとは例えば病気由来の 細菌群衆病気の人いらの細菌群衆だったり、健常人いらの細菌群衆を軍艦で比較したいというような場合は、マンホーイティの有権定だったり、クラスカルオーリス検定とか、さまざまな統計で仮説検定がもう昔から使われておりますので、それらを使うこともよく行われています。ただ、これらの統計解析手法を使う上で、1つ気をつけないといけないのが、この赤字で示してあります、アンプリコンデータとかメタゲノム解析データの特徴なんですけれども、 アンブリコン解析やメタゲネム解析、どちらも、そもそも DNA をそのサンプルから抽出します。そのときに、どういう細菌がどれくらいいるのかとか、強雑物がどれくらい存在するかによって、DNA の抽出効率が変わってきます。抽出効率が変わるということは、得られる DNA の量がそもそも違ってきます。また、さらに、細菌のシーケンサーはかなりスループットが上がっていますので、1サンプルだけをど一度にシーケンスするということはほとんど行わず、大抵の場合、 数十サンプルとか数百サンプルのアンプリコンシーケンシングを一度に行うということを行います。そうすると、各サンプルで通常行うことというのは、サンプル間で DNA の濃度を合わせるというような実験的な処理をします。そうしますと、サンプル間で DNA の元々の DNA 量という情報も消えますので、基本的にアンプリコン解析だったり、ショットガンメタゲノム解析で得られる配列データというのは相対量です。 でどういう菌が多かったです、あるサンプルでどういう菌が多かったですというデータが得られたとしても、それがそのまま細胞の数がそのサンプル中で、他のサンプルと比較できるような形の細胞の数に直すことはできないです。サンプル間で相対量を比較することはできますけれども、絶対量、細胞の数がこのサンプルの方がお、この菌が多いですということを言うことは難しいです。あくまで相対量の比較だということに非常に気をつける必要があります。 といった感じでアンプリコン解析の詳細な2つの手法、ASB を作ったり、OTU クラスタリングをしたりするというような手法と、あとは配列類似性検索をして系統組成を推定するというような2つの手法について説明してきましたけれども、これらを簡単に行ってくれるようなツールというのが存在します。1つがこの QIIME と言われている CHIME という チャイムと一般的に呼びますけど、チャイム2というのが、これはもう中身は Python でコードされていて、Python でいくつかのコマンドを実行していくと簡単にアンプリコン解析の情報解析ができるという非常によく使われているツールです。で、無料で手に入ります、このサイトから。で中身としては、これもワークフロー、というかチュートリアルが非常に充実してまして、ウェブ上で見ることができて、ファストキューのデータからサンプル感、 各サンプルでデノイジングとかクラスタリング、o t クラスタリングをしてくれて、でその上で系統組成を推定するというようなことを行ってくれて、そさらに大変量解析、組、まあ、成分分析とか多次元尺度構成法団の解析をしたり、統計検定を行ったり、あとは視覚化までしてくれるような、まあ、非常に便利なコマンドセットの集まりとなっています。でですのでチャイム2をインストールして 自分のノート PC だったり、自分のサーバーとかで解析すれば、一通りのアンプリコン解析の解析ができます。ただ、一般的にはャイムツー2は結構クロート向けです。さまざまなツールが使えるんですけれども、非常にまマニアックなあの使い方をするような人が多かったりするので、なかなか、あとのチュートリアルも結構よく分かった人じゃないと使い方を間違えるようなこともありますので、個人的には d ダ d a 2というようなものをお勧めします。これももともとは a s b 完全マッチクラスタリングをするだけのツールだったんですけれども、最近はこの中に、これ DADA2 というのは R で、R のパッケージです。で R を使われている方は結構多いんじゃないかと思いますので、特にあの統計検定とか R で使う、R で行う人は結構多いと思いますので、その統計検定とかでもいくつかパッケージをロードして、 R 上で検定するということはよく行うかと思いますで。DADA2 も同じようにパッケージを1回インストールした上でライブラリーカッコ DADA2 とすれば DADA2 の中の機能を全部 R 上で使うことができます。非常に使いやすいです。でこのリンク先のチュートリアルがも う, うファストキュー配列データを R 上に読み込んでクオリティフィルタリングとかの前処理をした上で 完全マッチでクラスタリングして、その上で系統組成を出して、系統組成から統計解析をするという部分、全部を含んだチュートリアルになっています。非常に使いやすいツールですので、個人的にはチャイム e 2でさまざ、あ、まな多機能な解析をするんだったらチャイム e 2がいいんですけれども、一般的なアンプリコン解析、16S リボソマ RNA 遺伝子のアンプリコン解析、一般的な解析をする上ではダダツー2は非常に使いやすいですので、これは初心者にもお勧めするツールです。 でここまではあくまで自分のご自身のコンピューター上にインストールして解析するっていうのは目的としたツールでした。チャイムツーもダダツーも基本はご自身のサーバーなりコンピューターにインストールする必要があります。で一方、今日これから解説します2つのウェブツールというのはもうウェブ上で全部解析を行ってくれます。で1つはシルバー n g s というような ウェブアプリケーションになっています。ここの s i l v n g s っていうところをクリックすると得られますけれども、SILVA っていうのはもともと先ほど説明しましたが、このリボソマ r n 遺伝子のデータベースでした。でこのリボソマ r n のデータベースの s i l v が作っている新型シーケンサーのアンプリコンシーケンシングの結果を解析するようなツールっていうのが、この s i l v n g s になっています。完全にウェブ上で動きます。 この URL でアクセスすることができますが、まず、ユーザーアカウントを作る必要があるんですけれども、その上、ユーザーアカウントを作った上で、配列データを FastQ か Fast でアップロードして、何サンプルもアップロードできますので、それらを解析するということができます。ここに Charge っていうなんか不穏な言葉が書いてありますけれども、実際のところはこの Charge というのは無料で使うことができて、この Charge を作った目的としては、彼らは、 あまりに一人にユーザーが数百サンプルとか数千サンプルを同時に計算を投げるということを避けるために、1週間で使えるこのチャージの数っていう量を、1人当たり割り当てる量を限定した上で、その上でそのチャージっていうのは、どのサンプルにどれぐらいチャージを使うかっていうのを配分できるようにしています。なのでこのチャージは別にお金がかかるという意味ではないです。ただ、アカデミア以外の人が使おうとすると、 結構制限があります。そこは気をつけてください。でこの配列データをアップロードして、様々な解析のパラメータがありますけれども、例えば、クオリティフィータリングをどうやるかっていうパラメータであったり、系統蘇正を推定する上でのリファレンスデータベースに何を使うかっていうような、あとはその配列類似性のアイデンティティいくつにしますかっていうような、この場合だと 93% って書いてますけれども、 このシルバー NGS ですと、OTU クラスタリングをします、まず。その OTU クラスタリングの指揮値が 98% というのがデフォルトで設定されていりします。この辺も自分で変えることができます。そうやって、パラメータ解析方法というのを指定した上で実行ってすると、こういう、ちょっとこれちょっと見にくいの飛ばしますけれども、サンプルごとのこのような、ちょっとパイチャートの変形版みたいな系統組成がサンプルごとに得られます。例えばシアノバクテリアファイラム以頼の レプトリングビアジーナスがこのサンプル通には 28% 存在しましたと。全部のリード数として、このサンプルのリード数としては6766本あって、そのうちの 28% がレプトリングビア由来でしたと。で、20% はマリニセラ由来でしたっていうようなデータがサンプルごとに得られます。もう自分でツールをインストールする必要なく、ウェブ上でこういう系統組成をサンプルごとに得ることができます。非常に便利ですね。 でまあ、先ほどのシルバー NGS に関しては、一部パラメータ設定を自分たちで結構いじらないといけなかったりしますので、ちょっとめんどくさいと思う方もいるかと思います。まあ、そういう非常にめんどくさくないような手法を使いたいと思っている方におすすめなのが、私のほうで作っていますビトコミック2というようなツールになっています。これはも Web アプリケーションでして、この URL からアクセスすることができます。でこれは非常に 簡単でして、ファスタ a かファストキューファイル、サンプルごとのファスタ a かファストキューファイルをアップロードしたら、メールアドレスをここに入れて、アップローダーのカルケードと押すと、サーバー上で系統組成を推定する計算が走って、解析結果を後で計算が終わったら、メールで返信するというような形になっています。メール中のリンクを見ると、こういう この1サンプルの属ですね。属、どの属が何本、そのサンプル中に存在しましたかっていうような配列の系統組成のデータが出てきます。この真ん中の列はファイラムだったりクラスを表しています。どの属がどのファイラム、またどの属がどのクラスに属しているかというのを意味しています。この1個、なので各サンプル1個のテキストファイルで出てきますので、属組成を 簡単に得たい場合というのは、まあ、ビトコミック2に配列データを投げていただければ、簡単に属させることができます。でここで全配列の RDP データベースへの配列類似性検査を行いと書いてありますけれども、使っているリファレンス配列データベースはシルバーではなくて RDP を使っています。理由としては、シルバーと比べて RDP の方が昔の分類群に結構忠実に作っているというものですね。最近、シルバーというのは非常に系統分類比。 独自に変えてきていますので、あまり微生物が、昔かながらの微生物学者にあまり受け入れられてないんですけれども、RDP はその代わり、割とあまり変化はしていないんですが、昔ながらの微生物の知見をそのまま生かすことができますので、我々としては RDP を今は使っています。この RDP のデータベースに対しての配列類似性検索を行ってあげて、ここアイデンティティ 97% ってなってますけど、すみません、これ、アイデンティティ 94% の間違いです。 97% ですと、主組成を解析するような敷地ですけれども、実際、ここでやっているのは、属組成を解析することをやっていますので、アイデンティティは 94% です、はい。アイデンティティ 94% 以上のヒットを集計した結果がここになっています。このビトコミック2の場合というのは、アイラスのクラスタリングが全くしませんので、メタゲノム解析のデータにもそのまま使うことができるというのが利点になっています。でもう一個ビトコミック2 の利点としては、我々の方で、この JSTNBDC の統合化推進プロジェクトのプロジェクトの中で、MicrobeDB、微生物統合データベースというのを作っています。MicrobeDB 自体は、さまあ様々な微生物のゲノムデータだったり、菌株データとか、メタゲノムデータというのを公開されているものを集めてきて、我々の中で整理して公開するというようなことをしている統合データベースです。その中には当然、 アンプリコン解析のデータだったり、ショットガンメタゲノム解析のデータも入っていますので、それらと比較するということを、自分のデータを公共のデータベースのアンプリコン解析のデータと比較したいというようなニーズも結構あると思います。そのときにビトコミック2は便利です。なぜかというと、microbeDB.jp の中で使われている解析パイプラインというのはビトコミック2を使っていまして、microbeDB の中ではこういう系統組成がサンプルごとに比較することができるんですが、 その中で作って、使っている解析パイプラインは、こういう m i c a p 3というものを使っています。割と複雑なことがなんか書いてありますけど、実際ここでやっていることというのは、配列データのクオリティヒュータリングをした後に、系統組成が欲しい場合は、もうビトコミック2にかけて属蘇生を得るということをしています。これ全サンプルに対して、公共データベース、DDBJ だったり、NCBI にある新型シーケンサー由来のアンプリコン解析、およびショットガメタゲノム解析、全サンプルに対して、こういう 解析パイプラインを遺伝犬のスーパーコンピューター上で動かしています。その結果を公開していますので、中で使っているツールとしてはビトコムいく2を使っているわけですね。ですので、自分のご自身のサンプルの系統組成と公共データベース中の系統組成を比較することができるようになっています。それを簡単にやってくれるツールがこの LEA、ラテンとエンバイロメントアロケーションというツールになっていまして、公共データベース中のデータというのは、アンプリコン解析のデータとかショットガメタゲの解析のデータは、 ハイデータとともに、どういう環境からそのサンプルが取れたのかというような情報を整理しています。それらの情報、環境情報、環境メタデータと呼んでますけれども、それらの情報と系統蘇正の情報を合わせて、機械学習の手法の一つであるトピックモデルというのを使って、統計モデリングを行ってあげても、どういう環境であれば、どういう系統組成が比較的よく見つかるかという情報をモ デ, ル化モデル化してあげます。そうした上で、 各サ ン, プル、まあ、サンプル間の系統蘇生の類似性というのをシングルセ、まあ、シングルセル RNSX の解析でよく使われているような TS2 n 法、TS2 とも言われていますけど、そういう方法によって、二次元に資格して化しています。そうすることで、この各点というのは非常にたくさん点がありますこれ1個ずつが公共データベース中のアンプリコン解析の配列データ、1個ずつの系統蘇生になっていますで。どのサンプルとどのサンプルの系統蘇生が近いのかということを表しています。 近ければ、まあ、互いに結構近い位置にあれば、系統組成も類似しているという意味になっています。この LEA というのを使ってあげると、まあ、このマップ上に自分、ご自身のサンプルが ど, れ ど, どのサンプルと近いのかということをマップすることができます。これ非常に便利でして、まあ、このスライドのやり方が書いてありますけれども、ご自身のアンプリコン解析、またはショットガンメタゲノム解析のファストキューファイルというのをビトコミック2に投げて、 そうすると系統組成が送られてきます。で送られてきた系統組成のファイルというのを LEA にアップロードしてあげると、この図中のどこかに白い点がポンと出て、ご自身のサンプルっていうのはどのサンプルに近いですと、あとどういう環境に近い、環境由来の細菌群集と近いですよという情報が得ることができます。そこがまあビトコミックスを使うことの利点ですね。はい、ここまでアンプリコン解析の 情報解析について、ウェブ上でできるツールについても、シルバー NGS とビットコキック2という2つを紹介してきました。ショットガンメタゲノム解析の情報解析について説明していきます。一般的にショットガンメタゲノム解析の方が、ウェブ上でできることというのは限られてきます。ですので、説明はちょっと簡易的になってしまいますけれども、基本はショットガンメタゲノム解析の方が、かなり計算量がたくさん必要になりますので、あまりウェブ上でできるようにしている。 ようなななサイトははそんなに多くはないですでもう一回、ショットガメタグの解析についておさらいしますと、基本的にはもう特定の遺伝子だけをシーケンスするようなことをせずに、ランダムにゲノム中のさまざまな断片というのを配列を読んできます。でその上で、配列の再構成、アセンブルという処理で再構成した上 で, で、遺伝子を予測して、各遺伝子の機能というのを配列類似性検索によって、さまざまなデータベースに対して検索して、 そこにににどどういううういいいいいい系統がどれぐららててて何をしるるのかっていうのを明らかか明すすよなな手法になっていますアンプリコン解析と同様に、ショットガメタゲノ解析の場合も群出中に存在する系統の組成っというのを推定することができます。ただ、アンプリコン解析の場合は、増幅した遺伝子のを使って解析するんですけどショットガメタゲノ解析の場合はいろいろと系統組成を推定する手法にバリエーションがあります。 アンプリコン解析と同様に 16S リボスモ RNA 遺伝子を使うような解析手法であったり、まあ、特定の例えば RNA ポリメラーゼのベータサブユニットみたいなの遺伝子とかは全部のバクテリア中にそれぞれ1コピーしか存在しません各バクテリアのゲノム中に1コピーしか存在しないので、まあ、それを使ってそういうシングルコピー遺伝子を使って系統素材を推定するようなツールも出ていますし単純に ゲノムデータに対して得られた新型シーケンサ以外の配列データをマッピング、配列類似性検索をしていくことによって、どういうゲノム由来の配列が多いのかっていうのを解析するようなリードマッピングというやり方もあったりします。それぞれ一長一短の解析手法ですので、詳しく知りたい方はあの質問等をしていただければと思います。今日はその辺の話はちょっと割愛します。 系統組成に関してはさまざまな手法で推定することができるんですけれども、もう一つ、メタゲノム解析の特徴としては、遺伝子機能組成その環境中にはどういう遺伝子機能が多くて、それがどの系統由来で、まあ、つまりはどういう系統が、それぞれ、その環境中で何をやっているのかっていうのを知るっていうことも、つまり遺伝子機能組成を知るということが、メタゲノム解析の一つの売りです。では、遺伝子機能というのは一体何を単位として推定するのかというと、 大抵の場合は、この KEG というデータベース、パスウェイデータベース、のうちのどれかを使うと。その上でも特に KEG を使う場合が多いです。KEG とかパスウェイデータベースに関して、まあ、今回、最悪にして、僕の後に小倉さんがパスウェイデータベースに対して1時間喋ってくれますので、でそのパスウェイデータベース、ほとんど KEG について喋ってくれますので、ここではパスウェイデータベースについての説明は割愛します。ただ、メタゲノムでは KEG を遺伝子機能の単位として非常に使うことが多いので、 そこはだけは覚えておいてください。ケグに対してとかパスウェイデータベース、さまざまなパスウェイデータベースに対して、どうやって遺伝子機能を推定するかといいますと、基本は配列類似性検出を行います。塩基よりもアミノ酸の方が保存性は高い、それ は, それは同義置換非同義置換が延期にあるに対してアミノ酸にはないからですけれども、アミノ酸の方が配列類似性はある程度遠くても検出することができるので、 一般的にアミノ酸対アミノ酸の配列理性検索が使われます。ただ、ブラストが昔は使われてたんですけど、あまりにもブラストですと計算速度が遅いので、ここ5年ぐらいでさまざまなある程度遠いアミノ酸配列も探せるような配列理似性検索が出てきています、ツールが出てきています。例えば、ダイヤモンドというツールだったり、MMC2 っていうツールだったり、ゴーストっていうようなツールだったりしますけども、これらは非常に高速、ただしメモリはかなり使うんですけれども。 非常に高速でに、アミノ酸対アミノ酸の配列類似性検索を行ってくれるようなツールになってきます。これらを使うことが非常に多いです。そのように、基本は配列類似性検索を使って遺伝子機能を推定するんですけれども、メタゲネム解析にもさまざまな手法がありまして、例えば各リード。 をアセンブルして長い配列にした後に解析をするようなアセンブルを使うような手法だったり、また、リードそのものをゲノムに対してマッピングしてあげて、マッピングされたゲノムに対して中のどの遺伝子にマップされたかによって遺伝子機能を推定、組成を推定するような手法とか、リードから遺伝子を、アミノ酸、リードからタンパク質コーディング遺伝子を予測してあげて、 そのタンパクスコーディネーシング遺伝子の配列を使って、配列類性検査を行って、系統組成を推定するようなやり方など、さまざまな手法が存在します。で一般的に、ウェブ上で解析できるようなショットガンメタゲノム解析のデータベースというのは、現状、有名なところでは4つ存在しています。MG ラスト、IMGM、Magnify、MicrobeDB がありますけれども、今日はその中でもマグニ MG ラストと Magnify について紹介します。 これら2つっていうのは非常によく使われていて、世界的にも非常によく使われているツールですので、かつ、インプットとするような配列データが、リードデータ、アセンブルした後の結果ではなくて、リードデータを入力にしていますので、これら2つを紹介します。我々の方で作っている MicrobeDB でも、同様な機能を今、構築しているところなんですけれども、系統組成のデータを推定することができるんですけど、まだ遺伝子系の組成のデータっていうのは、計算量の問題でなかなか推定することができませんので、 今日はマイクロブディ d ーを使った遺伝子機能創設推定法については解説はしません。MG ジラストとマグニファイについて今から説明します。MG ジラストはアメリカのグループが作っていて非常に老舗です。2007年からもう公開しているようなデータベースとウェブアプリケーションになっています。それに対してマグニファイはヨーロッパのグループが公開しているデータベーメタゲノムデータベースかつメタゲノム解析ウェブアプリケーションでして、これ2013年に 公開されている割と新しいデータベースになっています。MG ラストにつきましては、このデータウ ェ, ブウェブサイトでアクセスすることができるんですけれども、基本はアカウントを作って自分の配列データをアップロードして解析ボタンを押すと、数週間後に結果がる解析結果 が, るがウェブ上で見ることができるというのが基本になっています。が アカウント作らなくても、既存のメタゲネムデータというのを検索することができます。例えば、ショットガンというようなキーワードで検索すると、ショットガンメタゲネムのデータというのは、2万1000サンプルくらい出てきますねで。それらの、例えばデータセットのこのリンクというのをクリックすると、そのサンプルが、リード数がどれぐらいで、延期数がどれぐらい、平均リード長がどれぐらい。で、メタデータ、まあ、どういう環境か取られたかという情報とかも整理されています。 その上で遺伝子機能組成として非常に大雑把な空気なんですけどもどういう遺伝子機能がどれぐらい見つかりましたかっていう情報であったりどういう系統これの場合は属組成ですけどどういう属がどれぐらい見つかったかっていう情報がサンプルごとに閲覧することができますこれをご自身のサンプルでもアップロードして解析することで同じようなことができるようになっていますただ個人的に MG ラストはあまりもう使うことをお勧めしませんというのも MG ラストは作られてから 何回か更新されてるんですけど、ここ最近はもうあまりデータベースであったり、内部 の, そのリファレンスデータベースであったり、ツールとかが更新されていませんので、結構解析結果が割と古いリファレンスデータベースに基づいたとか、古い解析パイプラインを使った結果が出てきますので、ちょっと解釈する上で割と困ることが多いですので、最近は個人的にはあんまりもう使うことをお勧めしません。 いまだに非常によく使われてはいるんですけれども、では一体最近何使えばよく使われているかというと、このマグニファイというようなものが非常によく使われています。これは2013年に開発されたデータベースですけれども、これもアカウントを作った上で配列データ、UR データをこのサブミットすると、中で 解析パイプラインが動いて、ショットガンメタゲノ解析の結果から遺伝式の蘇生と系統組成を推定することができるツールになっています。でどういう解析が行われるかというのも、このリンク先に書いてあって、でまあ、一般的には、まずリボソム RNA 遺伝子か、タンパクスコーディング遺伝子かを分けた上で、リボソム RNA 遺伝子を使って系統組成を推定するということをして、アミノ酸コーディング、タンパクスコーディング遺伝子については、それらを予測して遺伝子機の については、ジンオントロジーとか、プロテインの PFAM などのデータを使って、遺伝子機能組成を推定するというようなツールになっています。で結果としては、こういう、まずはクオリティフィータリングでどれぐらいの結果、どれぐらい配列のクオリティがいいかどうかっていうのを、データが得られた後に、そのサンプル中のどういう系統がどれぐらい存在するのかと、このファイラム組成なのでかなり大雑把ではあるんですけれども、そのサンプル中の系統組成 のグラフが出てきて、かつ、さらに、そのサンプル中の遺伝子機能組成この場合は人音当 ジ, ンオンジですね、小野 さ, さんの講義でも人音当時について説明がありましたけれども、さまざまな、まあ、バイオロジカルプロセスだったり、モルキュラファンクション、セルラコンポーネント、さまざまなカテゴリーで、どんな遺伝子機能がどれくらい存在するかという情報が整理されています。 微生物にとって、正直、ジンオントロジーがどの程度使えるのか、もともとジンオントロジーというのは、真核生物の遺伝子機能を記述する上で作られたようなオントロジーですので、微生物にとっていまいち当てはまらないような部分もあるんですけれども、かなりまジンオントロジー自体はどんどんどんどんメインテンされてアップデートされていっていますので、比較的最近は微生物でもよく使われるようになってきています。このジンオントローーをベースとした 遺伝子機能組成をサンプルごとに得ることができるというようなツールになっています。非常にマウスクリックだけで遺伝子機能組成と、まあ、系統組成と遺伝子機能組成が得られますので、割と使いやすいのがこのマグニファイです。で今日の解説、この 講, 演講義では MG ラストとマグニファイ、ショットガメタゲームの解析については、MG ラストとマグニファイについて、ざっと Web で ここううややれれば遺伝子組組成成ととと系統組成がまますよということを説明ししてきました。もう1個 IMGM というのもあるんですけれども、この IMGM については、インプットで入力するデータがアセンブルした後の結果になっています。でアセンブルした後の結果というのは、そもそもその群集中に存在量の情報、アセンブルはリードを集めて、1つにまとめてコンティグを作りますので、群集中の存在量の情報は消えてしまっています。 ですので IMGM を使うこともできるんですけど、その場合は、分子中の存在量、系統組成とか遺伝子機能組成の情報というのは得られないと思っていただいて、ちょっと使い方が特殊ですので、今回は説明しませんでした。ですので、現状、まあ、遺伝子機能組成を推定したいという上では、個人的なおすすめはマグニファイが一番使いやすいかなと思います。ただ、得られる遺伝子機能組成の参照データベースというのが、ジーンオントロジーに基づいていますので、ケグだったり、他の遺伝子機能蘇 遺伝子機能のデータベース、パスウェイデータベースに基づいて解析をしたいような場合ですと、まあ、MG ラストを使うのに、まあ、今後、もうすぐ公開できると思いますけど、MicroDB の機能を使うのがいいかと思います。はい。私の説明は以上になります。今日はメタゲノム解析の情報解析ということで、アンプリコン解析とショットガメタゲノム解析について、主に Web でできるようなやり方はどういうのがあるのかというのを説明してきました。はい。ありがとうございました。